SHUT UP! ホテル、ホテル、ホテル、ホテル、ホテル、ホテル、ホテル、ホテル。 笑顔が勝ちくるそれがホヨール走りきったまえがひららがくかそれがホヨールありがとうございました